皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月5日。以前、配信 ID のことで、ゲーム内から不具合報告を入れたことがありました。それがいつぞやのアップデートで、速攻で改善されたので、今日はその確認です。左上の、配信 ID にご注目ください。コマンドウィンドウを出したときに、配信 ID の一部が隠れてしまうことがありました。 今はウィンドウ枠の調整が行われたので、そのようなことはなくなっています。もう一つは、写真機能を使った場合です。写真機能を立ち上げると、これはちょっと問題なんじゃないかと思えるくらい、配信 ID が見えにくくなっていました。でも、今はもう大丈夫です。そして、三つ目が、ボス前の待機画面で、配信 ID が消えてしまうという問題です。これは完全に不具合だろうと判断して、ゲーム内から不具合報告をしたというわけです。